おはようございますちゃんくん、はい、ちゃんくんおはよう、おちゃんもまだ寝てますね、おちゃんはや、まあ、八時過ぎたよ、じゃんくんには新しい薬を今日朝あげなきゃいけないので、これからお薬の時間だよ。 そして、今日は、お留守番なんです。ジャン君大丈夫でしょうか、お留守番。えー、YouTube の動画を流しっぱなしで行くので、頑張ってね、ずーっと声がするタイプのやつ、そういえば、生配信のアーカイブがいいんじゃないかなということになってですね。 パパととママの声がずっと流れるようにしておきますからただ最初の時にジャン君の動画を流した時にですねたまたまジャン君がニヤーニヤーって言い出した時に、えー、YouTube の動画の黒犬パパがジャン君って呼んだのねそしたら黙ったんだよね君ね泣きやんだんだよ 生配信ではジャン君って呼ぶことがあんまりないのでコメントを読み上げたりね歌を歌っちゃったりしてるのもあるんだけど歌はちょっと、えー、いろんな問題があっておルで最後にはねあ聞聴いててその時はいいかその時はジャン君は聴いててもいいんだけどあんまり<笑>歌を聴いても寝ちゃうだけでね寝てくれたらいいのか じゃんくるんくるいってやります。 ジャンくジャン君。うん、じゃんくん映ってないか。映っていない。こうするしかないか。ジャン君。手で押さえられないんだよね、はいはいはい、パパの右手は。 ジャックの舌に入っはいこれでいいぞ。 ちょっと増えたので。どんな袋しててくれるかちょっとだけ心配ですだし。 それかな。 どうしちゃう。ね。はい、立派ですよね。できますよ。あ、取れた。はい。はい、<笑>はい。薬飲まされた。なんか変に優しいなと思ったでしょ はいえー、さてこれからあと1時間もしたらですね出かけるので準備を始めていますじゃんくんを収録するためにこれこれがね多分普通に録画しちゃうと1時間でバッテリーが終わってしまうのでタイムラプスみたいなやつにして、えー、撮ろうと思っていますその 要するにテレビで流すんではなくてですね、えー、YouTube をこのモバイルさんで、えー、流そうということですが、ちょっとあのー、ボリュームのね、えー、限界がありますので、Bluetooth でできた、これ、スピーカーなんだけど、振動で鳴らすタイプですね。これをちょっと。 うんあとはね、えー、こういうのもバッテリーがすぐ切れるのでここに線を繋いだ状態でやるしかないなと思っています、ね、検索した方がいいかこれの中の 動画配信動画配信どれだこれそうなんだけど順番に行ってくれるかなあ違うのが並んでるなえっと戻るん戻るってどうやるんだ 配信の再生リストあれ作ったんだけどな出てこないなアップロード動画最過去のライブ配信あこれでいいのかなあれまた違うのが呼び出されてるおかしいな それを順番に見るはできないのかいアップロードされた動画あ違う違う違うそうではなくてえっ、ー、と他の人の動画が流れてもジャン君にとってはあれだもん えー、と、どうすればいいんだうんどうだうんこれ再生リストあこれだそういうことだ で生配信これでああちゃんとちゃんとなってますはいこれを<笑>そうそうそうそうそしてこれをね電源を入れてはい 出して、ブルートゥースでこれかはいコネクテルででこれを<笑>これでいいのねでこれをプレイにしてプレイにして音量は <笑>なかなか思うようにいかないあっいってた音してるボリュームサウンドあこれかあ違う違う違うそうじゃなくてサウンドですよ サウンドボタンで変更着信音とだね着信音ではなくて通常のボリュームは一般う違うねえっと音がこれか。 うんあな鳴ってんのかこれでですねこれがこのスピーカーっていうのが振動で鳴らすタイプで、えー、普通だったらこんな音量なんでこんな感じですこの機能<笑>この振動をえー 音として、ちょっと増幅してくれる。感じですね。これね。これは多分杉の木なんですよ。柔らかい木なのね。これテーブルの上に置くと、音質変わるかもわかるかな。こっちの方が硬い音で。あれ。小さいか。 音色は柔らかくていいんだけどあここいいかもねあ落としたあ失敗え、あ折れたあやべえ ああこんな短いのだったから。 やっちゃったよーああ音はしてんだけどこれでああじゃあねあそうかこっちが壊れたんだもんねこれ二度と充電できないじゃんああじゃあ 困ったぞうーんと今日の状態はえー、っとじゃああーショックが大きくてちょっと止めますさてえー、ちょっと自分で直せるかどうかが心配まあ無理かもしれないなあのタイプのやつはねで これ急遽、えー、母にあげたやつなんですがあげたわけではなかったっけえー、お風呂用として使っているスピーカーこれに切り替えますよいしょえー、なんかショックでどうしようよいしょやっぱ慌てるとこういうことになるねでこれもまあまあ持つはずなんですけど時間ね 一応まあいやとりあえず電源を入れて呼び出せ呼び出せ呼び出せ このキーを置いてみたらいい音色になったとかちょっと浮かれてました、えー、このスピーカーにしてこれももう位置をあんまりずらすと根っこがこのケーブルってなんでこんなに短いのかなみんなあまあいいや文句は言ってもしょうがないえっ、ー、とどんだっけ、えー、とこれで YouTube をプレイなっていないねあれ動いてもないね 本当は近いところに置いておきたいけどまた線を引っ張ってきま、うん、すかな明日に、うん、朝一番から悲しい出来事でした<笑>、えー、この状態で ちょっと明日マニ ア, ニアスタートいたします、えー、タイトルちょっとびっくりするかと思いますが、えー、今日はちょっとバタバタしておりました今ちょっと画面上にもジャンク映ってるから大丈夫そうでしょう、えー、小さい窓開け自民と財務省消えてなくなる大王政府元会長の伊は元高氏がツイッターでこのように述べました。井川氏はは日本政府というのは<笑> 年寄りに補助金をばらまき、ねね、若者に奨学金という利子付き借金をで、これだと小さいえに、ー、こちらの大きい音すると怖いな、ね、思い出の動画の方はえー、あさっきまで覚えてたのにえー、話しとえー、とえーとえーとえーとえーえーチベビーというお店ーと、ね、えーとーとえーええ うんとまあこれはどこでやってもいいのか寝かしといたっていうのはねという感じですえっ、ー、とーすごいいいアイデアと思って今日はウキウキして準備してたのに壊しちゃいましたさあ治るかどうかねどっかで外せるの下を抜けるのかな まあ考えます。じゃあこれでオッケーだ。一旦これを止めとこう。はいジェ、えー、もう出かける8分前です。えー、他の準備はだいたい終わってもうバタバタしておりますが、スピーカー1個壊し、えー、スタートを切ります。でもうこれを流し始めますよと。 るうかこういう感じ で, で音量もこ の, この、えー、スピーカーを使ったので か, のかなり大きめの音が取れるようにはなりましたててそうそうあさあじゃあ行ってくるよ。<笑> ジュン君はいまあ、まあどんどん消費をしてしまいます帰ってきまし た, ましたこれをちょっと止めますはい、はい、どんな感じだったっ逃げてるねジャン君ジャン君逆に怖かったどう、えー、とえっと録画したビデオが タイムラプスにしてるので音声入ってないんだよねどんな移動の仕方をしてたかだけ後でチェックしますねジャン君よろしく。